今から一万四千年前ムーゲン人は人間の手によって地底深く閉じ込められてしまったそして今ムーゲン人ちは人類への恨みを晴らそうとしているなんだこりゃ親方みたいですねああ オロチがいるかですってもしもしどういうことですかそりゃええー、<笑>そりゃ目の錯覚でしょうせいぜい銀座に青大将が出るのが関の山ですよはいどうも全くとぼけた新聞社だぜおろチとか言ってたなええー、ビルの工事現場で土砂崩れがあったんですよね、うん、その原因がオロチのせいだって言うんですよ現場主任が見たって言い張るんだそうですツキノコオロチネッシー怪物ブームですからね 会ってみたいなその現場主任にいくらなんでも東京の地下におろちがいるわけはないだろういやしかし新聞記者に話すくらいなんだから何かを見たに違いないんだうんムーゲンジンとも考えられる調べてみなさいはいヘビゲンジンよお前は人間どもに前線基地を発見されたあの穴はここムー大帝の神殿にまでつながっている 研究隊に嗅ぎつかれてはまずい早く目撃者を殺せ作業を進めていたらポカッと穴が開いたんですよどんな穴ですあ これぐらいの大きさかななんか湯気が立ち込めていて生あったかい感じだったなあなたの話通りだとするとオロチの体は人間の太さくらいになるそんなに大きなオロチがいるのかな私と一緒に鈴木が見てますよその鈴木さんはどこに病院ですそれが昏睡状態なんですよおいよしこおい 大なちょっと失礼どなたです、うん 来て病室に誰も入れないようにしろ o ッ行こうーケー誰も入れるなどういうことですかとにかく病室のドアも窓も鍵をかけてください鈴木さんの命に関わることですからね頼みましたよ もう一歩早ければそう気にするな目撃者が殺されたのはお前のせいじゃないよそうですよねでも悔しいんだむざむざ目の前で二人もどうでしたうん被害者の血液を分析してみたんだが明らかに毒蛇の毒だ蛇うんただ下せないことは神経毒と出血毒の両方の作用を持っているということだ誰かが両方の毒を混ぜて 注射器ななんんかかででブスッとやったんじゃないでしょうかこれは蛇の頭部の臨片つまり鱗よじゃあやっぱりすげえ猛毒を持った蛇が現れたことになるなしかもそいつは知能を持っている例えば蛇検事私もそう思う博士工事現場に行ってみましょう何か手上かりがつかめると思いますうんここは彼ら研究隊の秘密の出入り口である 何ですか高江戸研究所の者のですが例の横穴を調べたいんですダメダメ昨日土砂崩れがあって立ち入り禁止になってるんださあ帰った帰ったクソ目撃者を始末したからといってまだ安心はできぬ次はいよいよタイガーセブンと秘密研究隊だ特にタイガーセブンと思われる滝川号を狙えまず 妖術を使って相手の体力を消耗させそれから毒が良いなその姿なら滝川剛もきっと気を許す。 俺の方だよ雨で視界が聞かなかった救急車を見ましょうか大丈夫です飛び出した私が悪いんですすごい熱だわ、うん、お医者さん呼んだ方がいいんじゃない医者は嫌いです呼ばないでください、うん、一晩様子を見てからにしよう 会いたりして今までいつも一りぼっちだったんですものまず病気を治すことだ何も考えずにぐっすりお休みさあ うん何か複雑な事情がありそうだなあの人おかしいのよ頭は火のように熱いのに手足はまるで氷のように冷たいの雨に濡れてたんでそう感じたんだろうそうかもしれないわ すいません熱もだいぶ引いてきたようだ全く隙がない狙い通りこの男がタイガーセブンそうだエビ用実を使うのだ、うん ひどい熱だわ急にどうしたんだろうなすいません私のために あ, あ, あなたも寝ていなきゃダメですよさあ<笑>お兄ちゃんしっかりしろよ ご兄さんのことなら心配ありません。あなたは休んでてください。<笑>そうだわ。はい、高い道です。王順、どうしたこんなに遅く。ご兄さんの様子が変なんです。 急に熱が出て、気が狂ったみたいなんです。落ち着くんだ、じゅん。すぐそっちへ行く。はい。寝てなくっちゃ。もういいんです。 BAM!、Ah! 一体どうしたんですかヘビ原人に襲われてい どうしたオロチに襲われたあっちに逃がなきオロチ事故を起こしてもまだ目が覚めるのか よし恐ろしいやつだ。 エネルギーレッドゾーンはタイガーセブンの全エネルギーを集中するものだ 先生ダメです何まだ間に合う 犬のおかげだよ間に合ってよかった博士もうダメかと思ったわ俺もさ<笑>本人がその気になっちゃいかんよそ<笑><笑><笑><笑><笑>うかさせ<笑> お金はどうしましまたあれは埋めちまったよ埋めたあれは無限人のものなんです徹底的に調査する必要があるんですよえ無限人ええ無限人の侵略基地だったんですハハハハ町内流だよあれは伊賀の忍者の隠れ通路だ江戸時代この辺には忍者屋敷があったっていうからな<笑> 情報電が続く電力会社ジャングルジムで遊ぶ子供たちの感電事故相次ぐ奇怪な事件を怪しんだ秘密研究隊は調査に乗り出したが彼らを待っていたのはギル大使が送り込んだエレキゲンジンだった恐怖の円盤のコギルと強力な電気を武器とするエレキゲンジンにタイガーセブンのファイトグローブが飛ぶ food <laughs>